行くあてとなくて途方に暮れていた日々そういえばどこを目指してたっけ帰り道の幻想思い描いたく 私が私を知らなかっただけ」 で も, もう。